こんにちは、今回は MMAXD、えー、でフジクラのスピーダー SLK スピーダー SLK が刺さったドライバーフリップの重さがただ違うであろうフリップ側にカウンターバランスを入れてバランスを合わせて ーをチェックします D1 ですね。 通常通りテープで装着しちゃうといけないですもともともグリップの重さを測ります、うん、55cm らい、うん ッックグリップ、スティキーハード、M60、くら い, いらしいすあります差もともとは 312g。 うす ランスを見てみましょう。1ポイント違うですね。D1 から D0D1 にしたいので。えー エンドにカウンターを入れようと思いますこちらのゴルフのマーカーを茎の息抜き穴をつけます、うん、はい、穴が開きました もう一度グリップを外します 押して。 8g もあるもん グレップが動かないことを確認して向け合わせてわせますバランスと重さを測ってみましょう B1 ちょうどの 306g に組み上がりました、えー、市販の カウンターバランスのウェイトをクリップエンドに挿さなくても、ゴルフ場でもらえるボスピンマーカーを使用して、希望のスイングバランスに組み上がることができました。